バーベキューもできるまきストーブマウント炭工事初ヒ入れレビュー in 中瀬草原キャンプ場です。はい、今回は、えー、長崎県平戸市の えー、海の見える、えー、絶景キャンプ場絶景の草原キャンプ場中瀬草原キャンプ場にお邪魔しておりますはい、えー、テントはですね薪ストーブに最適化されたテント、えー、マウントスミさんの、えー、ノナです やっぱりり新マグラとテンンショがが上がりますね、えー、少しキャンプ場の紹介をすると、えー、中瀬草原キャンプ場は、えー、羊さんもいるですねあの牧場キャンプ場でもあります、えー、おすすめはですね奥のフリーサイドですね、えー、ポツンとねやっぱりあのテント張るとすごく絵になりますよね、えー、オートサイトは駐車場の近くにあるんですけども残念ながらこちらはちょっと海が見えないです えー、フリーサイトに行かれる方共用のカートもあるんですがやっぱりあの自分たちのカートもあると安心ですね、えー、管理棟は物販も充実しています、えー、食料、えー、薪、えー、いろんなものをちょっと売ってますね特に針葉樹1束500円はすごく良心的です、えー、管理棟のトイレですねあのすごくきれいです夜10時まで使えます ちなみに外にもトイレあるんですけどもこちらもですね、あの水彩の様式トイレありますので、まあ、小さいお子さん安心ですね海の近くなんでですね、やっぱり有形のでマジックアワーすごく綺麗ですやっぱこう写真撮り場ありますね、えー、マウント隅の薪ストーブ工事はですね、えー、と総重量、えー、15kg 以下のコンパクトな薪ストーブです えー、オプションのチャコールバスケットをですね、えー、入れると炭火でバーベキューができるっていう汎用性の高さこの汎用性 で, ですねこちらを選びました靴火入れということで、えー、と外で煙突ですねちょっと少なめでちょっと燃やしてみました こういうふうにですね、まあ、中に、まあ、煙突のパイプ入ってますんでこちらを出して一応設置します、えー、煙突固定のワイヤーも、まあ、正直この長さなら必要ないんですけどもまあ練習ですねこちら工事なんですけど、えー、と構造がですね二次燃焼構造なので燃焼の効率も記載しております、えー、薪ストーブ の,、ね、の下の方にはですね ロゴスの焚き火シート、まあ、80cm×130cm こちらを敷いております、えー、注意点ですこちらの焚、ね、き火シートですが、えー、と特殊なガラス繊維なので直接触れるとですねもう肌が曲げますなので必ずまあ軍手とか革手袋ですねこちらをした手で触った方がいいですね、えー、着火は松ぼっくり松の葉っぱ庭木の小枝のまあ3点セットです やっぱり外の方だとすごくつきやすいですね、えー、ハンドルにもしっかりね刻印がしてあるのがマウントスミさんの工事かっこいいですね、えー、室内だとやっぱりちょっとですね着火にてこずりましたということで A&F さんでも売ってるこのファイヤーライターズがです、ね、あっという間に火がつきましたえー、最初この 黒く塗られている塗料がですね剥がれやすくなっているので350度から400度の間で40分から50分間火入れをしてあげる必要があります、えー、と薪ストーブの温度なんですけどもこういうマグネット式きのですね、まあ、温度を測るものもあります、えー、薪ストーブデビューにあったらいいコーナーはい、えー、ロゴスのですね 焚き火シート、えー、こちら何でおすすめかっていう と,、えー、と耐熱温度500度まで OK なので巻き、まあ、ストーブでも安心ですね、えー、こちら A&F さんで売っているファイヤーライターズですね、えー、とこちらライターもう着火剤の部分も兼ねてますんで、まあ、中に放り込んでつけれるっていうですね、まあ、このお手軽感非常に便利です次は天幕デザインさんのですねステンレスブラシ S です まあ、煙突掃除のメンテナンスはですね、ウッドハンドルなのでかっこいいですね。はいえー、とこちら、100均のキャンディさんに売ってるですね、えーとまあ、小さいコンパクトなほうきとしりとりのセットなんですけど、えー、薪ストーブの中の灰とかですね、かき出したり掃除するときに使います。えー、マウントスミさんの薪ストーブ、えー、と工事、こちらのです、ね、初火入れレビュー、参考になりましたら、 チャンネル登録お願いします。